皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。いやー、コロナシーズン大変でしたね。主のお小遣いも例になったぜ。きっと今のご時世、ビでもそれだね、おかしい、などと言って犯罪に走ってしまう人がいるかと思われますが、今回は飛行防止のため格安で PC 作 っ, っていう寸法です。もはやこれで今わからなくて草まあ、とりあえず本題に入りましょう。 ではまずはパーツ紹介から行きましょう。マザーボードと CPU です。マザーボから紹介しましょう。このマザーボードは、ハードオフで適当にジャンクで買ったやつだな。なんとお値段330円。見づらいですが AM2 となっています。世代は古いけど CPU には期待。こちらがその問題の CPU です。型番はアスロン 64×24800 プラスです。性能は現在のアトムと同程度だな。 それがお値段550円。まあまあ安いな。そうです。結構安いのにはしっかりと理由があります。うわピンがバキバキだー。少なく見えるかもしれませんが、これを直すのに2時間ぶっ通しで作業したよ。もう二度とやりたくないぜ。次はメモリです。これは性能に結構影響するからな。DDR2 の 2GB です。は、2GB とか足りなくないいや、まあテスト段階ですからね。軽い処理なら大丈夫でしょ。 お値段は400円。良くも悪くもないな。そしてみんな大好きグラフィックボード、ゲームには一番重要だしな。はい、どうやら型番は RQ260 のようです。GTX650 と同世代だし、少し期待できるかもな。ちなみにお値段1500円。これは動いたら安いぞ。お次はみんな大好き電源細長くね。そうです。これは TFX という細長い企画なんです。 ちなみに電源容量は 300W、お値段驚異の200円。は、安すぎて草ちなみにショップインバースにて購入。大変良い店でした。いやー、なんとマリサさん、ついに PC が3000円ですか。まあ結局ケーブル新品だから合計4000円ぐらいだな。いやぁ、でも安いですよ。まあ、初のジャンク自作のパーツ紹介となりましたが。しっかり動くことを祈って。 それでは次回組み立て編、見てねー。